I'm <laughs> sorry. 東部一戸ゆすくりおの客様待ちください。4です。部一宮ゆりおの客様がまして番下待ちください。<音楽> 次曜261号特急線をお待ちたのお客様が32分の発車です。 新新で す, くおいますりの際はおのでをご使用り口が左側です、こ各すに停まります、東部に攻撃ご利用のお客様がお隣2番線です。<笑> また途中、錦鯉261号特急便を持ちのお客様が32分の発車です。 The white man of lights and pancakes.